うわいまだなあおほわりちゃんなんだいほわりちゃんなんだいほわりちゃんなんだ い, おおんんだいねえねえ割りじを見ると強くなれるってほんとああ ふわりの YouTube チャンネルふわり塾は明日使える空手の技をわかりやすくコーミカルに教えてるからとっても強くなってるよ。漫画やアニメの空手の技って実際できるのかって検証もしてみたり空手を全く知らない人でも楽しめる動画がいっぱいあるんだよ。たおふわりちゃん、なんだいふわりちゃん、なんだいふわりちゃん、なんだい でもさ、空手ばっかじゃつまんないよ。大丈夫、大丈夫。空手ばっかじゃなくて、筋トレとか、ゲームとか、泥団子作ったり、コントする動画もあるから、空手の昇級師がてら、見てみてねご主人様ほわりちゃん、なんだいふりちゃん、なんだいほうりちゃん、なんだいでもさ、最近個人税になったんだよね。 動画のクオリティとか配信クオリティ下があるんじゃないのクワリちゃん さよなら、スパイクマン。個人勢になっても頑張ります。眠いふわりをよろしくおにゃしゃーす。